どんなファミリアにしましょう。ね、いやー、幸せなファミリアを作りたい。可<笑>愛い幸せ家族。誰よりも可愛 い, い そ, う、ね、うそうなんですよね。まあ本当ベル君もするところありますよね、うん。でもなんか川崎の方ではちょっとあの<笑>松岡さんがそれこそやっぱりこうあのねいや俺やっぱりアイドルの方が好きだなみたいな。 お母さんえっマテかな<音><音楽>あんなにあんなにあんなにしてやっ て, て 私, は 私, は 私, は 私, は私はに私言 本当に言いましたよ、僕、ヘスティアって言いましたよ。何<笑><いや>、何<笑>でアイズなのって言ってたんですよ。よ<笑>。あ、そうだよね。びっくりしましたよ。コ、うん、ード、ね、オラトリア見て浮気しちゃったのかと思った。いやいやいやいやいや。な<笑>んか、私の記憶、記憶違いだったかもしれない。危ない危ない、ない突然四年積み上げてきたものが。そうですよね。松沢さんの一言により。<笑>申し訳ないよ。<笑>い<笑>うん、あいつなんだ。そうて、あいつなんだ。 なんか上着がバレた人間ってこういう話<笑><笑><笑>どっちにもいい顔してるからもうくさくさくさくくさくさ